ももででででですす。す。す。ね、<笑>でね、この山の下ね、ね、ね、ね。いいいままてありとこのの傘下けれどさ、ねね、大丈夫ですか<笑><笑>衣装は M の後半に衣装買いがあるんですけれどもこちらの熊、ね、取り、小道の熊、ね、取りをあしらっております。 小栗沢がですね、古武器役者の初代松本幸四郎さんの生誕地ということで、結成当初から衣装のどこかにつながるよ掲げて演技させていただいていおります。 you 谢谢